なぜ日本人とアメリカ人では声の周波数の波が違うのでしょうかこれはアメリカ人は腹式呼吸で英語を話しています。腹式呼吸で英語を聞き取っています。日本人は 教式呼吸で日本語を話しています。教式呼吸で日本語を聞き取っています。この呼吸の仕方の違いから声の周波数の波が違ってきます。周波数の波とアメリカ人の 声の高さ声の長さが違ってくるのです日本人の声は短い声の波ですアメリカ人は長い声の波です日本人がアメリカ人と同じ腹式呼吸ができないために 日本人の脳に英語を聞くとき起きてくる現象があります一番目には日本人が日本語を話す強式呼吸で英語を聞き取るために英語の音は反拍遅れで日本人の脳が聞き取ります 英語を同時に一瞬で英語を聞き取ることができないのです。日本人は常に反発遅れで英語を聞き取り、英語の音を後追いで英語の言葉を訳して聞いているのです。日本人は 日本語を同時に一瞬で日本語を聞き取り一瞬で日本語の意味を理解できます日本語と同じ一瞬の感覚で英語を聞き取れない現象が起きてくるのですこれは呼吸の違いから 起きてくる現象で日本人が英語の単語を知っていないから日本人の脳に起きてくる現象ではありません。2番目には呼吸の仕方が違うためにアメリカ人が話すネイティブスピードの英語を聞き取ることが 大変難しくなりますアメリカ人が話す英語についていけなく途中で英語の単語の音が切れてしまい英語の意味を理解できなくなってしまいます3番目には英語のネイティブの発音で日本人が 英語を話すことができないのです。アメリカ人は複式呼吸で英語を話してネイティブの音を言っています。日本人は胸式呼吸の仕方では英語を話してもアメリカ人が話すネイティブの音には なならないのです4番目には英語の音は耳から抜けているだけで脳は英語の言葉の音を英語の周波数で脳に記憶しているのです。英語の単語の音では記憶しておりません。 複式呼吸ができないために英語の単語のボキャブラリーを日本人の脳に増やしていけない現象が起こります。日本人が英会話を読み書きの英語の文字で覚えるしか英語の言葉を覚える方法がないのです。 アメリカ人の3歳の子どもの脳が生まれた国の呼吸の仕方を覚えることで生まれた国の英語の言葉を覚え話せるようになったのです。